超簡単な朝顔の折り方を詳しい解説入りのスロー再生でご紹介します正方形の折り紙ならどれでも同じように折れますが今回はオリジナルのグラデーション折り紙1辺約9 5ミリのものを使用していますこちらは説明欄の URL からダウンロードして A4 にプリントアウトしてご使用ください 折り紙1枚を、白い方が見えるように裏返しに置きます。それを三角に折ります。一度開いたら、90度回します。そしてもう一度三角に折ります。これを開いて、 表にします。今度は白い方が見えるように四角く折ります。一度開いて九十度回し、同じように四角く折ります。端を持って真ん中に寄せます。飛び出した部分をそれぞれ左右に折ります。 机の上に置いたら、開く方に丸く切る線を描きます。この線に沿って、ハサミで切り取ります。下の角の部分を1センチくらい折ります。 花を上下に開き、開いたところを押さえます。花びらの横から指を入れ、折りつぶします。その花びらを押さえて、反対側の花びらも同じようにして折りつぶします。裏から見るとこうなっています。 これで完成です。慣れてきたら、一度に何枚か重ねてたくさん作りましょう。折り紙を重ねたら、裏返しにし、三角に折ります。一度開いて、90度回したら、もう一度三角に折ります。これを開いて、裏返しにし、 四角く折りますそれを開いて90度向きを変えもう一度四角く折ります両端を持ったら真ん中に寄せてきて飛び出た部分を左右に折りますこれを机の上に置いて開く方に切る線を描きます 線に沿って切るときは、ハサミの奥の方を使いましょう。ここまでは一枚で折るときと同じです。四枚重なっていますので、バラバラにします。そうしたら、角のところを一センチくらい折って、上下に花びらを開き、 それから左右の花びらを折りつぶします折り曲げる大きさで花の大きさが変わります四枚とも同じように折っていきます この方法はたくさんの花を作るときに向いています。できた花からナイロン袋などに入れて飾るときまでしまっておきましょう。 折り紙の大きさによって花の大きさが変わります。飾る場所に合わせて折り紙の大きさをお選びください。朝顔の葉っぱやつると組み合わせて飾りましょう。